皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月15日、お宝の写真が更新されたので、右上のチームチャットで持ち寄りを募集していってきました。1枚目は、ドラゴンコインとメダル20枚でした。王女の愛の合成が、まだまだ全然終わらないので、ありがたいです。2枚目は、レンダーシードでした。 この素材、旅人バザーの相場変動が激しいので、つぼ錬金術師の私にはよくわからない素材です。3枚目は、ゲルニック将軍コインでした。2個出たのがマジガッポですね。4枚目は、私自身のお宝の写真で、ささやく枯葉でした。バージョン 5.4 で新登場の素材で、多分、レベル110の武器の生産に使われるのでしょう。多分ね。そして、自分自身のお宝の写真では、特別な報酬が出ます。 金の錬金石が20個ももらえるのは本当にありがたいです。そして、なぜか5枚目がありました。厳重の革でした。これも前からある素材ですが、何に使われるのか、今の相場はどれくらいなのか、つぼ錬金術師の私にはさっぱりわかりません。というわけで、お宝の写真の結果報告でした。報酬よりも探す行為そのものが楽しいコンテンツですので、これからも定期的に更新してほしいところです。